出ましたママ人がね、うん、来てくれたんですよ出張、うん<笑><あの><笑>ね、集中したねようやく東京でそのノリの合うママたちと出会えたっていう喜びのもと、うん、あのすごいこう行き出すんですけど、うん、これがねまたそのこっちのスタッフサイドからアイデアが出たのが、うん「ディズニーのオーディション受けません?」って言われたんですよ、うん<笑>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 人たちがなんかね。そうそうそ う, そ, うそれがオーディションの募集をしてたんですよねそ う,、うん、そう定期的にやってたみたいだね知ってましたこれ<笑>まあ今はね多分分かんないですけど、うん、どういう状況か、うん、当時やってて、うん、それに出会うみたいな出会う出会うオーディション受けていい日っていうのがしかもそれを、えー、私の振り付けで、うん ぜひママたちみんなで、はいうんうん、あのそれやりましょうみたいなのを言ってくれて、うん、もちろん旦那とも相談して、うんうん、いいよってことだったんで、うんうんうん、もちろん引き受けましたそっからですよだからオーディションのために週末日曜日とかにね、うん、集まって、えー、みんなでね「赤ちゃんもいるよ」みたいな、うんうん、連れてきて練習をねそスタートさせたんですよね め, めっちゃ練習したねえー、なんかめっちゃ練習したよな、うん、めっちゃ練習したんだよねでも楽しかったな楽しかったね 絶対みんなさだってね、うん、2人とか3人とか多分お子さんいらっしゃる方もいるだろうに。うん なんかでも楽しそうだったよねみんな、うん、そうだね週一の楽しみみたいなぐらいでみんな来てくれてたよねそうなんだよねあれは本当に今どのね出演メンバーに聞いても楽しかったって思うぐらい青春だったよねそうなんかまあ結果的にねもう結果を言っちゃうとオーディションには不合格落ちてしまったんですよね、うん、落ちてしまったんですけどまあそんだけね頑張って練習して作品もある衣装もあるっていう中で次またアイディア出してきたが。うん あのプロモーションビデオ、うんうんうん、ママストリートのプロモーションビデオをそのディズニーのために作った作品で撮ろうよって、うんうん、映像に残そうよって言ってくれたんですけど、うん、アイデアマン<笑>どんだけ<笑><笑>止まらないのよ<笑><笑>それもじ ゃ, ああじゃあ参加します<笑>協力しますみたいなってでまあその モーションビデオあの、はい、ぜひ見ていただきたいので説明した概要欄の方にあの貼っておくのでリンクをぜひ見てみてください。でママストリートも一応ね YouTube のチャンネルページがあるんですよ。うん、<笑>だいぶ放置してるんです そ, うそれも見れる YouTube チャンネルですのであのぜひね見てみてください。そうあれをね作って練習の時に残ってるんですけどう振り覚えてるんですだから練習しすぎて振り覚えちゃうんだよね。えー<笑> そう練習したそう<笑>振りすごい忘れるんだけど忘れるよっ、ね、そう<笑>忘れるよな、ね、<笑> 振, <笑>振りじゃなくてもあ の, いろい ろ, ものいろいろ忘れるよ<笑>一番の忘れっぽいです<笑> だ, だからすごい今のはすごいことでしょびっくりしただからそれは覚えてそれは覚えたでもそれぐらいね私にとってもやっぱこの撮影で久しぶりに会うっていうのもあって見返したんですよ、うんうん、マストのプロモーションビデオ、うん、泣ける泣けるいい思い出がたくさん詰まってるし 息子もね、うん、あの大きくなってから、うん、あの時私息子もそのプロモーションビデオでねみんなのベイビーちゃんも出てるんですけど、うん、あの時まだちっちゃかったんですよ、ね、子え今大きくなってから、うん、幼稚園になってぐらいからもう一回2回したんですよね。うんうん 見たら息子がそのプロモーションビデオ見て泣き出して、えー「お母さん頑張ってくれてありがとうめっ、えー、ちゃ結構近いよ」とか言っ て, て泣き出して、うんね、映像にやっぱ「残そうよ」って言ってくれたのもいいことだったなと思って「うん、か空物だなこの映像は」って思えるぐらいみんな見たくなったでしょ今<笑>ママスターメンバー絶対見たくなって、ね、<笑>なったと思う私も今なった、うん、そう サークルメンバーでしょそ う, そうなのよあれはのりさんとゆうちゃんとまりかさんとうん、うん、かなそうだよ誰か言い忘れてないかな<笑><笑>あ と, ちょっと心配だけどあとあの保育担当でさいつも来てくれるさ保育士さんとかもいらっしゃってじゃない、うん、そねそうなんだよいっぱい協力してくれる人がいたよねそのねこのあさこさんの周りにこう集まってるママストリートのスタッフとかメンバー陣がマジでいい人なんですよこれが。 素敵な人ばっかり で, そう で, すでそうだよねであの時の撮影スタッフは、うんうん、その時はまだ子供いなかったんだけどあそうですね、うんまあっこのポリやんそれでそれこそゆうちゃんとかは最近生まれてであのこの間連絡くれて「あさこママストってまだやってないの?」っら、<笑>最近ちょっとねあのお休みしてるんですけどお仕事が忙しくて、うん、<笑>そうでもその連絡結構いただくんですよあらみんな会いたいじゃんもう<笑>会いたいじゃんねだし ね、やっぱりあの時の良さはさこう週に、ね、2回ぐらいディズニーの練習して平日やれたから、うんうん、結束力やばかったよ、ね、あそっかそっかまだみんな小学生とかじゃないもんねで仕事もしてなかったから、うんうん、そのコミュニティがすごい良かったから、うん、今も全然やるしたまにやるんだけど、うんうん、やっぱなんかああいう風にね毎日々会える そ, うそれこそママ友心のママ友が、うんうん、ダンス通じてできる環境がもう一回作れたらいいなってすごい思うよね、うんうんうん 誰か引き継いでやってくれたらでもね、<笑>そんなけメンバーいたらそのその時その時の動ける人、うん、でこううまいことねできたらいいですよね。そうん、そうそうそうそう。なんかねこれ大事かもしれない皆さん。なんかまあ私たちで言ったら、うん、ダンスが好きだっていう共通点がある、うん、ママ友みたいな。うん、でこれがねもしかしたら料理が好きとか、うん、まあ映画が好きアニメが好きなんでもいいんですけど。 そういうい旅行が好きとか、うん、なんか自分の好きなものとか趣味が合う人で、うん、ママ友とかのコミュニティがあると、うん、とっても、うん、そうあのこう気を張らずそのそ、ね、当時の私たち上品に世話みたいな、うん、ベリーのファッション世話じゃなくて、うん、なんかこう自分らしく言え、ね、るコミュニティが見つかると、うん、とっても助けになるとそうだ、ね、思うんですよね。自、ねうん、自己肯定感みたいなねなねんんか自分がが母さん同士がまず認め合 ですごく気が合うよねっていうところから子供が仲良くなるっていうのもなんか一つのね仲良くなり方だよね。そうそうそうやっぱ自分らしくなれる場所っていうのはう、ねうん、結構大事ですね。大事だよね。無理無理ままらしくそんな急にままらしくなってで き, るんできないできないできない。今も今もできてない。 出会ってまましそうに、ん、いやホン私も出会えてよかった<笑>あとあれ思い出したけど、うんうん、撮影メンバーも素晴らしかったけどさら、うんうん、にパパたちの協力がね、うん、そうなくては私たちこの活動できてなかったからね旦那さんすごくない旦那さんすごいよねみんなね今 思, そうだね思い返したら「うん、そのママダンスやっておいで好きなことやっておいで」って言ってくれてた、うん、あのメンツのパパもすごいのかな。うんうん、そうだと思う ありがとうございます今思い出したけどママストって名前もまだついてない頃にこういうことやりたいって言ってやりなよって言ってくれたのは旦那さんなんだよねひかるでいつもママストに行くってやっぱり家開けるんだけど、うんうん、もうママストはもう優先的に行っておいでって言うんだよねこっちもちょっと生き生きしてるんじゃない<笑>あ送り出しにそういうふ う, う, う風に好きなことやってる奥さんの方が やっぱり子供も旦那さんもみんなハッピーなんじゃないかな。みんな旦那さんに、ね、協力的で、旦那さんも出てますからね。出ますから面白い見て。出てますか ら, からねらかちょっとね。<笑>面白すぎね。旦那も出るんかいみたいな。<笑><笑>っていうやっぱ、えー、そっかそうだわ。あの時のメンツの旦那家族も素晴らしかったんだ。うん、そういうことはやっぱね協力がないとママ。まあまあ じゃ何もできないねみんななそうだ ね, そうだねーなんか今それを思い出して感動しちゃったわ今、うん、パパも初めて子供を育てるかなとっていっ、うん、パパもね大変やろうに、うん、そんな中でやっぱ奥さんの好きなことを尊重してあげれるっていうそのでかさがマジで。うん いろいろは、なんかいろんなことがいいわになってたんですよね。そうだね、そうだね、いろんなことがいいわになってたね。これまた P. V. みたいな、ほんま泣けるんですよ。<笑><笑><笑>ありがたい、ね、ありがたいですね、うん、ありがたい。